はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、昔からお世話になっております。ラーメン師匠さんに訪れております。というのもですね、えー、3月の中旬頃から一度、このラーメン師匠というお店を閉店して、改装ということで、新たに町中華ベースのね、お店として生まれ変わるということで、本日は今後提供される新メニューの方を本日はいただいていこうと思います。 で今回のこの改装にあたって、レギュラーメニューとなりますのが、まずは肉野菜定食と、そしてオフホワイト餃子という、こちら2種類の定食がですね、 新たたにレギュュラーーメニューとととしして入ることとなりました名前を聞くと皆様ねピンとこない方もいらっしゃると思いますのでぜひ僕の動画を見てもらってどんなセットになるか、えー、一度ですね確認していただければと思いますそれでは早速ですね本日いただく料理の方はすでに調理に取り掛かっていただいておりますので、えー、メニューが到着するまでもう少々お待ちしたいと思いますなんかめちゃくちゃ街中華でいいですねこの感じそ う, でしょ う, うまそうだ 肉入りすぎすげえ と,、はい、<笑>ということで本日ですね最初にいただくメニューが全て到着いたしました今回1巡目にいただきますのがこちらの2品こっちのおかずとご飯がセットになった肉野菜定食にこちらがですね台湾麻婆という商品になります ちなみにこの肉野菜炒めなんですけれどもその日の、ね、仕入れ等によって若干盛り付けだったりとか品物がね変わるみたいですのでご注意ください町、まあ、中華好きのね僕にとってはもうこの見た目だけでたまらないんですけど早速ですねいただきたいと思いますうまそう 普段通り、本当だったら、これ、麺からいきたいんですけれども、す、え、で、ー、にですね、ちょっともう、油が溢れておりますので、まずはこの肉野菜からいただきたいと思います。ちなみにね、この牛肉だけで、この一皿で、大体250グラム前後、入ってるらしくてですね、肉だけで、ほぼステーキぐらいの量入っています。<笑>ちょっといただきます。うわ、ステーキじゃないですか、これ。改めて思い返すと、肉野菜って聞いたから、薄切りのね、 お肉程度かと思ったんですけどもうほぼサイコロステーキというか<笑>うわうわうめ味付けはねしっかりとその町中華らしい味付けなんだけどなんだろうな肉野菜炒めの味付けのステーキ野菜定食<笑>っていうのかなもううまこれ<笑>うますぎる こちらの肉野菜炒め定食なんですけど、現状でいうと、1700円前後の販売を予想されてるみたいなんですけれども、肉野菜炒めって聞くと、高くないって思われる方もいらっしゃいますけど、マジでこの量のステーキ定食だと思えば、全然高くない、なんかいいっすね、町中華なのに、ご褒美になるんですよね。そ<笑>そう<笑>それがいい まあ頑張った日の夜とかこれ食ったらいいっすねっん<笑>うまっうまいでしょうんうまいでしょうんむ、うん、っちゃうまい<笑>あの味のイメージはもうーのうまい焼肉とうんそこそこの野菜炒めの中間みたいなあーわかる<笑><笑>うわこれうまっうん ちょっと続いてねこの辺りでこちら台湾行っちゃいますかこの台湾の見た目だけで食欲されますがこちら、ね、卵黄をまず割らせていただきましてこれ麺うわーうまそうこれやっ これでピダーだうん まあ今のところで言うとこれ両方頼んでもまあ3000円以内だからこの日々のご褒美にこれをセットでいいですよね、うん、最高な組み合わせな気がするマジでうまいこれめっちゃうまいですよ やっぱ台湾系って濃いしょっぱい辛いみたいなイメージありますけどあっさりうまいんですよね台湾なのにうまっ ちょっと一巡目から下ったっすね。この後も二巡目のメニューがありますんで、そちらもお作りいただきましょう。 ちょっとね、もう本当に僕と師匠さんはね、えー、もうオフでも、えっ、ー、と、飲みに行ったりとかね、今度はもう泊まりの約束もしてるぐらいなので、本当にあの、講師ともにね、よく知られてる店主さんなので、本当に今日とかもね、えー、忖度抜きでお話しさせていただいております。あの、今日言ってる意見はね、うのみにしてもらって結構です。マジでうまいです。<笑>うまそう。 か<笑>まんないっすねーこれー う, うわーうまそういということで本日のですね2巡目のメニューが到着いたしました、えー、こちらがですねおホワイト餃子セットということでこんな感じで餃子の入った塩ラーメンにプラスでこれチャーハンがつくセットとなっておりますもうこのビジュアルだけでやばいねじゃあ早速ですねこちらも。 いたただきいいと思い ま, すいただきますいやもうね店員さんがもう押しに押したこの塩ラーメンなんでね先にちょっとこちらからああすげえうめえ タンメンぐらいこ、こ う, う, う, う, う、味の深みがあるというか、で、しかもそこにやっぱ餃子の味が出てきてるから。肉野菜タンメンみたいな、なんかめちゃくちゃ深い味するんですけど。そ う, でしょ う, うん。ああ。うん、ま うわーなんだよこれ餃子うままたこれね食べ方がお客さんによって自由なんでそれいいっすね一番ねバカっぽいもうバターコーン餃子全部合わせて<笑>うんひーうんうまっ したらちょっとね、こちらのチャーハンもせっかくなんでねいただいちゃいましょう あ, あうまいそしたらもうねこのせっかくなんでこのチャーハンをうわうわこのさ ジオバタースープに浸していただきますああ師、ね、さんちのこのチャーハンはね下味かなり優しめで本当に素材の味を生かしたようなチャーハンなんでこのねスープと一緒に食うのがベストかもしれない。 このセットは、ね、ラーメンの中に餃子も入ってるしチャーハンもついてくるんでもうせっかくですから間合の目を気にせずにこう本能の赴くままの食べ方で食べてほしい。 どうでしょうということで本日はですね新たに改装直前になりますラーメンショ匠さんでの町中華師匠の新メニューを本日は頂 い, いてまいりました今日のね動画に関しましては言葉遣い等も含めてあの見てもらうと分かると思うんですけれども完全にその動画モードとかではなく素でね テンンショがが上がってしまだですね、リニューアルオープン後に関しましては、どうしても営業のね、携帯とか、慣れが必要なので、こう、ちょっとメニュー数をね、限って最初は営業するみたいなんですが、順次ですね、いろんな限定メニューだったりとか、仕入れによってえ、新たなメニューがね、どんどんどんどん生まれてくるということだったので、そういった情報に関しましては、師匠さんの公式 SNS、まあ、Twitter 等で発信しておりますので、そちらの情報も逐一、 チェックしててもらってこのの町中華師匠の美味はいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画だと思ったらチャンネル登録コメント高評価またですね最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりましてそちらは概要欄から合わせてチェックしてみてくださいそれでは次の動画でまたお会いしましょうじゃあねはいということで本日もご視聴ありがとうございました昔からお世話になっているラーメン師匠さんリニューアルするということで新しいメニューを置いて え、新たに一新営業するということで。まあ、なんかね、こう、師匠さんにお話を聞いたところ、もちろん今ね、物価がかなり上昇していて、正直今まで通りの価格だと、まあ、営業ができないということで、 シンプルにね、こう価格改定してもいいんだけれども、やっぱりこう今までの常連さんにね、ありがとうという気持ちもあるので、ただあげるんじゃなくて、ちょっとね、ご褒美的な高めの新メニューと、今まで通り安い中華そばや麻婆麺なんかも置きつつ、えー、こうご褒美に使ってもらったり、普段使いしてもらったり、両方のね、お客様が楽しめるようにということで、今回の形になったそうです。えー、ぜひですね、一度、 なんか、いいことがあった人が、自分のね、ご褒美に、今回紹介させていただきました新メニュー、一とね、試してみるのもいいんじゃないかなと思います。ということで、このあたりで本日のコメコーナーに参りたいと思います。まず一つ目のコメ前回公開させていただきました、ムサシヤさんシリーズ最新作のお茶の水店さん。このね、ムサシヤさんシリーズ始まってからコメント欄に結構、 お茶の水田さん、行ってくださいとコメントが多くございまして、まあ行く前からですね、お客様に愛されてるんだなという、まあ感情ね、僕も受けてたんですけれども、実際に行ってみて、まあその愛される理由がね、わかる納得の美味しいラーメンでございました。いやーもう、武蔵屋さんシリーズ結構 こうやってるけどね、どの店舗行っても、うわ、同じだな、みたいな、かぶってるな、みたいなのがなくて、なんかね、やっぱりその店舗ごとの色っていうのがちゃんと出てるので、皆様もですね、こう、武蔵屋さんってどこ行っても同じなんじゃないのと思ってる方も、詳しくない方はね、中にはいらっしゃると思うんですけれども、全店違う味、違う良さがありますので、お好みのですね、武蔵屋さん探してみるのもいいんじゃないでしょうか。 はい。ということで、このあたりで本日二つ目のコメ編。最近ね、ダイエットしてるってことだけど、どんなダイエットしてるのと、まあ、ご質問いただきまして、うーん、まあ、普通の方と同じなんですけれども、もちろん運動と食事制限両方してますね。運動なんかは自宅でも今ダンベルがあってトレーニングしたりとか、ジム行ったりとか、で、それに合わせて有酸素もしたりして、 まあ死亡をね減らす目的で動きつつ、えー、今まではですね、毎晩毎晩晩酌でつまみながらね、えー、夜を過ごしていたので、そういったものを一切今禁止しております。で、私生活でも撮影以外はね、まあほとんど えー、食べない生活しているので、今順調に下がってはきているけども、まあ、こういったね、えー、お仕事というか、まあ、大食いをしているので、まあ、限界はあると思います。いくらなんでも。うん。ただ、まあ、ある程度ね、えー、普段を律して、えー、体が健康になればいいかなと思ってるので、今ちょうどね、 もともと7 8 9キロあったところから7 0キロ切りまして6 0キロ台にも久々に突入しましたのでただいま僕のモチベーションも上がっております今後もですねどんどんこの健康に気を使って長くですねこの仕事頑張っていきたいと思いますはいということで本日最後のコメ編 えー、血石をされたということでね、僕とやっぱり状況は違うので、こう、一緒とは言えないんですが、えー、僕自身もですね、痛風を発症してから、えー、ま、いろいろと気を使いながらお食いしております。普段ね、水多く飲んだりとかして、どうにかこう、出したりとかね。えー、まあ、そういったのは結石にも効果あるってことなので、えー、ぜひね、一緒にちょっと頑張っていただければいいなぁと思いつつ、 あの、ほうれん草ね、えー、硝酸が、えー、こう、なんかこう、結合して、えー、カルシウムがね、こう、石になってしまうみたいなところがあって、ほうれん草を取れないみたいなんですけれども、えー、しっかりね、湯がいたほうれん草は、まあ、かなり、その確率が少ないみたいなので、まあ、一応、茹でてある家系のほうれん草、あーでもな湯沸きもな、シャキッとしてるから浅いのかもしれないので、ま、あんまりね、えー、大量にほうれん草は、 食べないいようにしてもらいつつ体とご相談していただきながら、えー、一緒にこのおいしいものね今後も楽しんでいければいいなと思いますなんか僕だけじゃなくてね視聴者様も同じような気持ちで、まあ、同じく楽しくね、えー、ご食事をしていただければなと思いますので、えー、皆様もですね是非体に健康には気を使って えー、もう本当に老後まで食べたいものを食べられるそんな生活を一緒に送りましょう。はい。ということで本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。